い<笑>し入れ物が出世したはこのままによいけるわこれが体がバキバキってなじで<笑><笑> はい、うん、どういいよもらってるなでも時間も短くなってきたし。 いでにもよるちゃんとほぐしてからい0な20キロ 暴れてる変に上陸とかしてもどっかにぶ つ, つけてると か, なんかるんやに追いかけらね。まあ 一、はい<笑><笑>ね、何, 何見てたの バケツ見てるああ、お母さん見てない、ね、<笑>な見てる お, <笑>お腹空いてる腹<笑><昔><笑><笑>いんだ。 とせてちょっと泳がてる<笑>お母さん嫌<笑><笑> や, <笑><笑> や, や, やねやな<笑><笑><笑>お母さん。 違ったあ、いいよはー い, い, いよど、ね、う, かかうぞ。行 なんか赤ちゃんの可愛い写真撮ったよ、うん。すごい、暗くて全くわからないクク。黒いやつです。 なんかね、のんびりできるように。 どうぞ写真だけ撮りたいないな多分大丈夫入っていくよ。 いい、い、い、いやん、おいおいおいんんんまままた俺があんまり近づこいなあありりててこにのの場所はるけど、あんまりは何見フフよ。<笑><笑> 食べ た, 食べたすごいな俺初めて見たよし口開いてたけどいいのいいの<笑>まずはいいもっとすごいねガブーとかあ食べたよしはい<笑>頑張って口開いてる開かんと頑張ろうあいていたいたいたいていた開いて開いていいよよし OK ケらいな 尻<笑>が可愛いいいお食べた味味が味がす る, 噛んで る, 噛んでるよしはうわいっぱい。なんんか飛んでくる<笑><笑> 噛んでるるる、す<笑>よし、そうだらいな と, いた あ, とありがとう。はい<笑>